キンプリの元メンバー、岩橋玄樹26が、米国のエージェントと契約したことを発表し、新たな一歩を踏み出すことになった。今年5月で3人が脱退するキンプリだが、岩橋の動きが海外進出を思い描く脱退組のこれからにも影響するのか。2018年からキンプリのメンバーとして活動したが、 パニック障害による2度の休養を挟み、21年3月に脱退。事務所も退場して、現在はソロで活動する岩橋が今月18日、自身のインスタグラムで、米国の360とエージェント契約を結んだことを報告した。岩橋はもともとアメリカのカルチャーが好きだということを公言してより海外執行が強かった。現在はアメリカに住んでいると言います。 と、女性編集者は話す。まさに自身の夢を一歩ずつ叶えようとしているわけだが、岩橋の行動が、残る金プリのメンバーにも影響を与えそうなのだ。金プリは、デリュー5周年の今年5月で平野市要26、岸優太27、神宮寺優太25の3人が、脱退することになっている。グループは、事務所に残る長瀬角24、 と高橋海斗23で継続する。平野らの離脱は海外進出派と現状維持派の分裂と言われています。彼らのダンスがジャズダンス系ではなく、よりヒッツホップ、ストリート系なのも海外志向に理由があります。後輩グループの Travis Japan が先に海外デビューを果たしたことも、脱退を決心する引き金になったと見られています。 と、先の女性編集者は指摘する。その上でこう続ける。特に平野はその思考が強く退場後は海外進出を見据えているとも言います。脱退組には岩橋とも連絡を取っているメンバーもおり、英語力のある岩橋が先に海外エージェントと契約して、脱退組の海外進出の足場固めを進めているとも言えるでしょう。これからの動きに注目したい。